演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそういうわけで本日はしちらこちらアホやニンニク堂というお店のアホスープというものを飲んでみたいと思いますなんか嫌、ね、なネーミングだなこれなんかこういうふうに商品って、ね、名前のとおりにアホという名前がついてるんですけどなんでこのネーミングにしたんでしょうね本当トツッコみたいです 見どころ ま, さりすぎますすぎニンニクを愛用しているお店、ニンニク商品を販売しているメーカーさんのようですが、うーん本当にそこら辺りにアホっていう言葉が書いてあって、あまりいい気分にはならないですね。いいいい気分にななる人ほとんどいないでしょうからねでこのスープをれ 美味しいスープになるということなのですが、どういう風な商品なのかな、そこまで強烈に肉の香りをするわけではないですね、ちょっとなんかジェル状の液状みたいな、そんな感じです。では、混ぜてみますね、なんか液体味噌みたいな感じもしなくもないですが、なんか調味料としても使えるみたいですね、これ。では 香りはしますけどそんな強烈な匂いはしないです本当にでは飲んでみますニンニクのあの強烈な匂いはほとんどありませんが味は結構くすぐありますね そのままま飲むにはきついいかなと思いましたもうちょっとお湯を多めにした方がよかったかもしれないですね、まあ、そのあたりは好みかもしれませんただ料理の調味料として使うとコクが出そうな雰囲気もありますねなので飲むスープとして考えたらこちらの点数とさせていただきます、うん、ちょっと本当好みが分かれるわけですねまあ勢力はつきそうですけどそれでは「ホタル見て朝を待とうや今日この日」